ッショトラインどうもあけんです今回なんですけど前回ねアキラくんの買ったばかりのドローンテロドローンのテロが盗まれましたというわけでまあ犯人今現在捜し中なんですけどまだ見つかっておりませんアキラくんもね YouTube やってましてドローン関係の動画を上げてますよかったらね下の概要欄にアキラくんの YouTube のリンク先貼っときますんでそちらもぜひのぞいてみてくださいよろしくお願いします あきらくんのドローンが盗まれたんで撮影ができないということで今回あきらくんドローンをレンタルして撮影に臨むとはいレンタルしたドローン借りましたあ、これがそのドローンなんていうドローン名前はファントムファントムあきらくんこの前盗まれたほらテロテロだっけはいあれよりもでかくねでかいですよこれがドローンで自分の持ってるのはトイドローンです あ, あ、こっちがドローンはいで、あきらくんのやつがトイドローンはい、うん、飛ばしちゃってください Much love now. さあ、行はい。 으음 ったんですけど ピ, ーピーピーピーピー言ってこいつがもう全然なんか俺のこと嫌いなのかな多分ね、はい、次回はもうちょっと飛ばしたいと思います以上ですはい今回ですねドローンあんま飛ばせなかったんですけどよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうありありありありアリーベーデルチあきらくんのチャンネルもよろしくね